いいいいつもごご視聴いただきありがとうございますすポリオですいやね今日はなんと日本一ね治安が悪い羽生町の徒歩広場の前この動画を、ね、見てる方は、ね、もうご存知なんですけどもうめちゃめちゃカメラで負けてるんですよねだから今日はねちょっとねプロの方1人いるんでまあ、ちょっとねエヴァの方をね立ち回って。 <笑>ちょっとガメラの資金は稼ぐということでちょっとねエヴァ15の方を攻めていきたいと思いますみたいないつもの通り店内を見渡すだけ見渡しているとエヴァ15の内に本日の空き台が1台座る投資5000円最終号切りーチへ当たるこれが見事に昇格し ST へ 1,950 発を回収しまずまずの立ち上がり当然続行するその後の展開はというと200回転400回転600回転まったく当たらない当社は4万 7,500 円死にかける残り 2,500 円を溶かしたら帰ろうと思っていたその時最終五キリッチ当たる 昇格にはいたらず百回の時短へしかし時短中突然の特殊背景ステージへエヴァ15にそこまで詳しくないポリオも歴代のエヴァを打っていたためこの違和感にすぐ気づく狂気乱舞する見事に ST に格上げしそこから5連10連と続き1万3950発を回収する 額にしてマイナス一千五百円を叩き出すも、負債のほとんどを回収。大満足で店を出る。やっぱ現行機種だね。神代。あのね、時短のね、特殊背景の移行は本当やばい。あ、だ<音>め<声>、サまで1位も入ってなかった。ちょっと降ろしていきますわ。<笑> イートに台湾マツとかもめっちゃうまいのありますよ、こころっていう、めちゃめちゃうまいんで、うそうですね、えー、実はあの一人で三流ピアロランド行ってきたんですけど、その後とね、なんか階段出したんですよ、えーえー、そしたらもう、えー、本当に体が動かなくて、途とで50メーターぐらい走らなくなったんですよ、高級になっちゃいまして。えー 30分ぐらい動けなくなっちゃったんだよね。大丈夫かな？そんなんで富士山登っちゃって。<笑> I'm g a g h e 後付けで申し訳ないんだけど合角の食べ方が全然違くて議論のね確率も多分ねめちゃめちゃいいんだよね<音声>さすが 4! <音声>よし はないか絶対4なんだろうけど、えー、これが現実ですよこれが現実、えー、よくあるものなんですけどマジで暇なんですよね、えー、ちょっと暇なんでちょっと4万円で何できたか考えましょうよええええまあスイッチはいけたね<笑>は い, い沖縄旅行もいけたねはいっ<笑>けました <笑>結局うまこのまま天井行ったら5枚目まで行くよこれ<笑><笑>えーっと777品お金がなくなりましたいやー正直もう打ちたくないよねまあやめようかな あとー36ゲームで。<笑> だってここまで1回も1 0みゲーになってないしああ当たった時にずっと浜田翔吾見てたわ当たりました ポンってくれてすぐどっか行っちゃって行かれちゃって行かれちゃった方がいたんですけどすいませんお酒もらいましたありがとうございますあーちょっとうわー最悪カメラ切り替えたタイミングで来たんだけどもうこれ奇跡ものですよ。 一応ねね以外だだったら、ね、手当たりはいよよしじゃああ負けだよな全然全然全然。<音声>あ<音声> 今日、クシュンって行かなかったここでねなんかここら辺って高速移動してた気がするんだけど<音声>あーう<音声> っ込んでると思いますすす位出てるんですよ5万円突っ込んでででよ万まま沖縄行きましたねね残念あね。 結構真面目な話はすると4一番いいからは全然当たらないかったけどもやっぱ合格の意向はやっぱすごかったんでまあ実際4なんだろうなとでね確率がね結果的に140分の1ぐらいで5 の, 5の2なんで、まあ、ほぼ1と同じ挙動はしてたんだけど分かんないねこればっかりはね本当ね、うん、ただね説明を入れることはね、まあ、100にはないね絶対ねはいお疲れさでした とということでお疲れ様でした今ね時刻が何時だっけ今何時ですか7時54分そうねここねもう20時になるとすぐ来ちゃうから警備員がね<笑>サクッと、はい、で今日の投資額が、えー、4万8000円で回収が、まあ、沖縄の旅行への妄想ということではい負 け, 負けてしまいましたねまあでもね上位上でしたんだよね いや今日は、ね、ほんとね今日はもう買って夏の服を持ってないんだよね、うん、いつもあの暑い熱いあのねルド泥棒パーカーしか持ってなかったからあちょっとね見てくださいよこれこれ最近よく見かけますよねお前、お前で見せ て, てもらっと、ちょっとやばくないですかちょっと破<笑><笑>けてますね破けてますよねこういうのしか持ってないんでなるほどなるほどなるほど、うん、ちょっと今日はねまあまあいっか今日はお金使っちゃうかそうですうね<笑>今日は使っちゃうってことで 見てくださいよ、このウインナー、この輝き、買いますよ。 牛の味がする<笑>あ、んこれ豚、豚の、豚のソーセージなんですけどしかも食レポで、しかもあのソーセージを食レポするっていう、うん、あアルマジックよろしいですか い, いきますせーの<笑>ブラックジャック